今回ご紹介いたしますのは、こちらのボクシーのリアの LED ウィンカーをご紹介いたします。ノアボクシー。ご購入いただいた方はご存知かもしれないんですけれども、ボクシーに関してはリアウィンカー、LED ではなくて普通のハロゲンのウィンカーになります。で、ノアに関しては LED なんですけれども、結構不満に持たれているというか、なんでリアウィンカーだけ LED じゃなくてこのハロゲンバルブがついてんのと思ってらっしゃる方はすごく多いと思うんです私もすごく気になっていて全部 LED になってるのでこのウインカーの部分だけやっぱ LED にしたいと思われる方もすごく多いと思いますので、まあ、私自身もこれバルブ今回こちらのメーカーさんのバルブに交換しましたのでこのバルブの仕様や 取り付け方をを含めててご紹介をしいいこうと思いますで今こちらの方なんですけどハザード焚いてるんですが例えば最近の車ですともうドアの開閉とかも前と後ろのウインカーが光ったりもしますしあとはハッチの開閉をする時なんかももちろんウインカーが光るようになってます、ね。まあ、こちららを通してもらえれば もう当たり前のようにリアのウインカーも光るようになっていて結構使用頻度というかリアのウインカーを自分でこう見たりするようなケースも多かったりすると思います結構見た目って最近の車特にそうなんですけど重要だったりすると思いますそういった意味では LED バルブを交換するというのは価格的にはまあ3000から5000ぐらいのものなんですけれども交換するだけの満足度というのは味わえるんじゃないかなと思います すでに取り付けしちゃってるんで、取り付けを含めてご紹介していこうと思います。まあ、非常に簡単で、このラチェットとこちらの10ミリのソケットがあれば、外すことがすぐできます。2つネジがこことここについているんですけど、そこを緩めるだけで、このリアのテールを取り外すことがすぐできるようになっています。 こちら2本のボルトを外したんであとはもう引き抜くだけになります、はい、こんな感じで引き抜くだけですで今回ウィンカーのバルブを交換するのでここを外しますで このバルブ、そのまま引き抜いても外しにくいので、この下のところ、ここのとこ固定されてます、ハーネスが。なので、下の固定を外してあげれば、このように外すことができるということになります。すでに私の方は、この LED のバルブに変えてるんですけれども、通常でしたら、ハルゲンのバルブから交換すると。 いうことになります。これがもともと付いていた純正のバルブになっています。で外しますと、こういったタイプのものになっています。で、まずこれを選ぶ上で重要なのは、まあ、T20 ということで、型式を調べる必要というのがあります。ほとんどのバルブは T20 型だと思うんですけれども、このボクシーも T20 のバルブを使っています。 ここのところのはみ込み口、こういった形状のものになります。まあ、純正を見ていただきますと、こういった形状のもの。これが T20 型というものになります。それをこちらの LED のバルブのこちらに交換をすると、ま、いうことになりますので、ここの形状をまず気をつける必要というのがあります。脱着方法についてはご紹介したんですけれども、このバルブの 使用についてを少し触れていこうと思います。でこちらのバルブはスパリーというメーカーのバルブになってまして T20 のピンチ部違い LED ウインカーになっています。以前私はステッパーゴンのハイブリッドに乗っていてその時も LED のバルブに交換したんですけどその時は自分でハイフラ防止をするために抵抗体をつけなきゃならなかったんですけど これはもうその必要というのが全くなくて、このソケットにそのまま取り付けるだけで OK なんで、誰でも簡単に配線をすることなく、バルブの交換だけで取り付けができちゃうという白物になっています。抵抗が内蔵されている、もちろん色はアンバーになっていまして、純正交換式になっています。 でしかも最近のこの LED のバルブってすっごい進化してて、こう見ていただくとお分かりいただけると思うんですけれども、冷却のファンまでついています。これ後で作動確認するときに見ていこうと思うんですけれども、まあそれによって、横、この部分が LED になってるんですけれども、冷却されることによって、LED の割れによる損傷。LED 自体は長寿命なんですけど、熱に弱いので、 割れてしまうと、もうその時点で使えなくなってしまうという問題があるんですが、これは冷却ファンがついていて、冷却される、LED が冷却される構造になっているので、LED の割れも未然に防げるということになっております。で、無極性。これ、こっちにつけてもいいですし、こっちにつけても OK ということで、 無曲性でどちらにつけても取り付けができる。で、なおかつ車検対応になっているというものになっています。実際にこのファン、ちゃんと回るのかちょっと確認してみたいと思います。で取り付けるときはもう簡単で、そのままはめ込むだけ。これだけになります。これで見てみたいと思います。はい。今これ点滅させている状態なんですけれども、横が光る仕様のものになっています。 LED が結構剥き出しのものもあったりするんですけど、これは、このファンがついていて、ちゃんと LED が冷えるような構造になっています。で横このように LED が剥き出しじゃなくても、かなり明るくなっています。LED バルブだということがしっかりと認識できるようになっています。で今、音聞いたんですけれども、 光っている時にファンが回って、消灯している時にファンが止まるみたいな感じなので、うん、うん、うん、うんっていう感じでファンが回っているということです。はい、わかるでしょうかウィン、ウィン、ウィン、ウィンと。LED が点灯している時にファンが回り出して、で、LED が消えた時にファンが止まるみたいな感じなので、連続的にオンオフでファンが回っているような、そういった形になります。 なので、熱害による LED の損傷の心配も非常に少ない、かつ内部抵抗体が入っている LED バルブになっているので、配線の加工等もいらない、無加工で取り付けができるバルブになっています。こちらの方を取り付けていきたいと思います。取り付けは至って簡単でして、 ま、ボディに傷をつけないようにしていただければと思います。あとはもうここ。このリアテールのユニットにこのバルブをそのまま入れるだけ。はい。あとはこの配線を戻す。 こんな感じですあとはもう一度はめて、はい、カチッとするまで押さえつける感じでつけますあとはもうこちらの 10mm のボルトをつけるだけです これで完了になります。では、取り付けた後のバルブの光り方をもう一度確認してみたいと思います。はい、こんな感じで取り付けができるわけなんですけれども、外からの状況になります。ボクシーに関してはクリアテールになっているので、外からバルブが見えるんですけれども、見た目も全く安っぽさがないですし、 まあ、バルブ自体も非常に外観も重厚感のある作りがあるので、全く格好悪さというものがなくて、違和感がなくて、非常にいいと思います。で今、この状態でウィンカーを点滅させてみたいと思います。今、ウィンカー自体を点滅させたんですけれども、見ていただいてもお分かりいただける通りで、光量が全く足りないということもないですし、逆に明るすぎるということもないと思います。 ちなみに、純正がどんなもんで、どのぐらいの光量で光るのかっていうのを、比較の観点で見ていただけたらと思うんですけれど、こちら見ていただくと、だいたい同じぐらいの光量、こっちが明るくて、純正が暗いとか、そうなってしまうと、なんか後付け感っていうのがあるんですが、そういうものも全くなくて、非常に純正にマッチした自然な明るさのある LED のウィンカーバルブになっているということで、これは非常に 取り付けをしてても満足のでできるるカーガジェットになってるんではないかなっいいはかと思います特にボクシー乗りの方にとって LED バルブに交換したいよという方にとっては非常におすすめできる用品ではないかなということで今回ご紹介をいたしましたということで今回はスパリーからリリースされています T20 型のウィンカーバルブこちらのご紹介をいたしましたぜひボクシーのりの方で このウィンカーバルブだけがとにかくハロゲンだと嫌だという方にとっては非常におすすめのアイテムかと思いますのでぜひ詳細概要欄の方に貼っておりますのでご確認をいただければと思いますまた次の動画でお会いできることを楽しみにしておりますそれでは失礼をいたします